皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月21日、レベル115の武器を集めるために、今日は防衛軍をやっていました。今日の防衛成功率は 70% くらいでしたが、なんとか武器と交換するだけの素材は集まりました。というわけで、ようやくすべてのレベル115武器と盾を揃えることができました。武器に関しては、防衛軍の錬金効果でも十分強いです。 特にこだわりたい武器に関しては自分で錬金したりバザーで買ったりする感じですねアンルシアの武器と盾も新しいものに交換しておきましょうよくわかりませんがこんな錬金効果がついてる起点の剣でもアンルシアが持てば相当強そうな気がしますね盾に関しては本当によくわからないので適当に装備させておくことにしますというわけで本日の動画は以上で終了です